みなさんこんにちは AKB48 チーム A 所属みなさんゆず恋してますかあなたのハートを認めちゃうぞ千葉県出身の吉橋ゆずかですこのチャンネルは繊維・樹脂化学品・建材分野を支える企業旭化成アドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です今回ご紹介するのは強さの秘密はハニカム構造 ジオエップですジオエップは建築土木資材とのことですが一体どんな製品なのでしょうかジオエップの説明をしていただくのは旭化成アドバンスの渡辺さんです渡辺さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします渡辺さん早速ですがジオエップとはどんな製品になるのでしょうかはいジオエップは 高密度ポリエチレンからなるハニカム状のものでセルと呼ばれる枠内に土砂採石コンクリートなどを入れることによって強度のある構造体を作ることができる建築資材になります今日では公共事業インフラ整備などに活用されており主にのり面保護校擁壁工、路盤補強屋上緑化など日常のさまざまな場所で使用されているんですよ 建物の屋上に植物が植えられているのを見たことがありますがこのような製品が使われていたんですねところでハニカム構造のハニカムっていうのはどういうものなんですかいい質問ですねハニカムというのはよくはにかんだような笑顔といった使われ方をしますが吉橋さんはにかんだ笑顔ってどんなのでしたっけ そんな感じですかねありがとうございますそうですねはにかんだような笑顔とは恥ずかしそうに微笑んだ顔のことを言いますがハニカム構造のハニカムはそのハニカムではありません何が違うんですかすいませんハニカム構造のハニカムとは英語でミツバチの巣といった意味がありまして正六角形や正六角柱を隙間なく並べた構造のことを言うんです ジオエップもまさにミツバチの巣のように六角状の構造が隙間なく並んでいますよねこの形は強度を損なわずにできる限り必要な材料を少なくできる構造とされていまして飛行機の翼のパネル駅のホームの落下防止ドアビルの天井などにも採用されているんですよこの形にはちゃんとした意味があるんですねそうなんですこのジオエップは アメリカで開発された製品で車両や資材を海から砂浜に上陸させるとき地面が柔らかいと車輪が取られてしまうため地面の補強を行うために使用したことがスタートされているんですなるほど、そういった経緯があるんですねここにジオエップの小さくカットした実物のサンプルがあります吉橋さん、実際に触ってみてどんな感じがしますかはい。 すごく触った感じ硬くて丈夫そうですけどこれすごく伸びるんですねそうですね意外と軽くてそして丈夫な製品になってるんですねすごいありがとうございますそしてこのジオエップには主なメリットが三つあるんですまず一つ目のメリットはコンパクトという点ですジオエップは コンパクトに折りたたむことが可能ですそのため一度に多くの製品を保管輸送することが可能ですまた製品は軽量ですので人力での運搬も可能です2つ目は施工が簡単という点です使い方としては GOF を斜面に広げてコンクリートや採石を投入するだけで糊面の保護ができます現場で広げる作業も人力で簡単に行うことができるので人員 機材を最小限に抑えることができます3つ目は充填材のフレキシブルな選択が可能という点ですジオエップの素材は耐久性・柔軟性に優れた高密度ポリエチレンを使用していますのでコンクリート・採石・土砂など用途に応じて充填材を選択することができます例えば水中部分では採石やコンクリートを入れて陸上部分では土壌にする とといったように充填素材を切り替えることも可能です。ジオエップのメリットはコンパクト簡単な施工充填材を選択可能現場の方々にとっての使いやすさをしっかり考えながら作られている製品なんですねジオエップは地盤の強化もできて植物なども植えることができるなんて面白いなと思いました環境にも配慮されていていいいですねそうなんです ジオエップは環境負荷の少ない施工技術としてますます使用用途が拡大しています SDGs 持続可能な開発目標には全部で17の目標がありますがこのジオエップを使うことでそのうちの3つに貢献することができます今後も製品の開発・普及を通じて環境配慮の取り組みを行っていきたいと考えております渡辺さんありがとうございました ジオエップに関する情報もっと知りたいという人はどうすればいいでしょうかはい動画の概要欄にリンクを貼っておりますので気になった方はぜひアクセスをお願いします今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンぜひお願いします以上 AKB48 吉橋ゆずかの MC でお届けいたしましたまたね